はいはーいーさあ始まりましたこ駒込一倉橋藍流対コーティ・サガットはいじゃあ伊さん盛り上がっていきましょうよろしくお願いしますさて開幕前ジャンプということで、うんうんえー、黒井さんねいきなり飛ばしてた感ありますがやっぱ実作なんでね、ま、そういうなんかそのなんか道筋みたいなのね最初から作った感じしますよね まあ、小田がよく言ってますけど、この組み合わせ、ガイルは有利では間違いないと思いますが、はい、言うてガイル先にあああののれなんですよねあのペースで握りたいというかう、初段ヒット取ると、もうその有利がより有利になるんで、はいはいはい、そうするとこの10先、相当有利だという考えなんでん、前ジャンプ全然悪くないですね、有利なんで、もちろんその後全然取り戻せますんで実際、あのもうホテ君のサガットはお、もうあと時間ないか、あしょうがないですね。 ね、実際もコテ君の下がっとはもうガイル側が前ジャンプとかしないと、もう地上戦は来ないもうそうですね地上はかなりあのー、できているので、うん、もうあとは飛ばして落とすところまで来てます、うん、ので飛びを落として飛びを落としてですね自分のペースになれば全然いけるでしょうと言ったことが10歳ぐらいきついですね<笑>、はい、やっぱり結構キャラ差はあるので。 10先なのは非常にきついので、まあ、正直な話、私、よく受けましたねと言ったんですが、うん、そこはまあ、ね、せっかくの機会だので頑張ると。さあ、対空ジェノサイド、素晴らしい、よく見ていきました、このお互い、玉落ち最速行動の中で、一回様子見するんじゃないですか、うん、様子見するとそれだけで読みに発生するんで。 そこでどっちが取る か, そうそう、ねうん、だか様子見、お互い様子見だった場合に、うん、すごく差がとか不利になっちゃうんで、うんうんうん、そこなんですよね、きついのはね、うん、ああこれ最大かなお、しゃがみ中パンチからやりましたね、うん、ちゃんとキャラ限定の、うんうんうん、えーこうなっちゃうと、失礼か、うん、さあ、まずは黒橋さんが、うん、さあ、黒橋さんもちょこちょこ無駄な2位とかで 若干、判断ミスというふうなところが見えますので、うん、強気なコードを取ったものの小手君の、ね、2ランドぐらは良かったので、うん、まだちょっと緊張が取れてないかなという感じがします内容、すり悪くないですよね。悪くないですが、そうですねお互い悪くないですが、うん、細かいところだとそんな感じなので、うん、まだちょっと硬いかなという気がします、うんうんまあ、結構、ジャンプ中リーグ対応してきますね。 いやもう飛んでいいですよ、うんうんうん、全然飛んでいいです、落とされても落とされても、うん、3回落とされても、1回飛んで、あた勝てるんで、スカイルは。<笑><笑>まあ言って意味はよくわかります、ねはい、さあこれちょっとリードして、ここが重要ですね、さあ端端で打ちまくってるときは下がった有利ですが、うん、様子見でこの嫁にで負けちゃうと、どうしてもね、さあ、相当強気。 相当強気に飛びを繰り返して黒安さんが2連勝これはちょっと小手君は予想がやったかもしれないですよね。うん、うん問題はここからですよ ね,、うん、ね、飛びがかなり通ってるんでそれでちょっと様子に良くなるとって感じででああるんでです、ね、さあ開幕後ろそッとは実はかなり安全ですね。<笑>えー かなり飛ぶお歩いて投げるすごいなさあ、実はソニック投げ下がとはです、ね、サガットは投げ投げ判定が狭い関係で、実は相当難しいんですが、<笑>さあ今のリバーサーバー、よくやってきました ね,、うん、まね、あの甘えは絶対に通さないと、ガル側は相当楽になります。うんうん、さあむしろ飛びまくった グ倉スさんのおかげで様子見が多くなっちゃって逆にそれでっていうのはありますね、うん、なんとかして飛びをアパカで落とすというところに持っていきたい、うん、あこのおーなるほど後ろ下がり坂タイガーをバレてきましたからねバレてしょうがないか、うんうん あれ前ジャンプね着地許しちゃうとねすぐ中距離じゃないですか、うん、あれ地獄ですね、あれ本当ねしたいんですけど、ね、さあちょっとお互い気まずい時にサラット側がちょっと下がって下大会、よくやるんですよね、うんうん、これはあの非常にソニックが打ちづらい場面なので、うん、そこは非常にこうえ下がって大会やりやすいんですが。 さあ、そこにサマーというのはね、非常にこの後も嫌なポイントを仕掛けてきました、本当に。あのニーバーズーカも状況ではあれが一番いいですよね。そうなんですよね。うん、おお、歩いちゃこうなると、もガイルは。追い込んだら、もう、うん。そうですね、クライスさん、やっぱり攻めの姿勢を崩さないですね。うん、リードしてても飛んでくるので。 うーんあここは来て投げちゃう、うん、さあアパカで飛ぶ投げてあけるか、うんうん、さああそこの下タイガーのエリッパ見てからほぼ半分でつかないですが、うん、今もう予備でエリッパしましたね、うんうんうん、さあタイガーを打ちまくるがこの体力差全然ガエルが二ミスぐらいでまずいのでガエルとしては勝負を決めに行きたいが タイガーミスーこれは痛いあさ あ, あクラスさんここは無理しないあバカー出るーおーさある今いいですねタイガー2位をああいう場面で一気に行くと逆にバレちゃうんですけど逆にちょっと遠いところでね着手したところが アパが当てやすいこと小手君はもともとあれ結構苦手だったんですよ、やるのがでも最近はかなりいい精度ですよね、はいはいはい、やるときにやるっていうのがそうもともとはかなりバクチャー打たないタイプだったのでさすがにこの組み合わせやらんとどうしようもないぞとい う, う, ん、うん、と, いうところはありますここここ<笑>結構、自分もね、あのー、ガイド使って対戦してきたんですけど わりかしその自分が想定していたよりも、ラースでやってきますね、まあ、ほとんどもう、前ジャンプですね、うん、裏剣を当てなくてもいいから、前ジャンプみたいなところあります、うんえー。このリードでも飛ぶ、このリードで飛ぶというのが非常に全体的に嫌なイメージですね。うんうん このリードならもう50秒ガードしてとにック打ってれば勝てともそれで勝てるといきますあれですけど、ね、試合の中でこの弾打ちの中で用意どんの読み合いみたいなのがあって、うん、もうなんかゴブゴブの状況でガイルが前投げするっていうのは今かなり機能しててかなりやってますね、うん、もう体力があまり関係ないという感じなので、うんうん、台風チュこれは確定ですさあ厳しくなってまいりました さあ、い開幕車体、うん。さああの消防の車体がね垂直すると。それがですね。うん、もうこれがまずガイルがおよく落とした、うん。前をフェイントからの前歩き。おし。さあ歩いて台足、うん。上体がこれはいいところに刺さった。前スポットのネギは今ねクラーシシャの想定外の垂直だったんですよね、うん。うん。そうですね。あそこで避けるかっていうのわかんなかったけど、ね。 さあ前ソワットに押し置きはできなかったがさあここからも全然サガットガが負けれるのがこのクエストのきついところさあ、ここは我慢した、今のはよくねさあ、これででガエル側もね、その勝ってたリズムで飛んだのが落とされるとしばらくそのリズムがね、そのまま言ったことあるんですよね。 なので1回落とせれば全然サガット側もそのまま連勝するパターンはありますが難しいところ前ジャンプして何もしないさあ、ずらしていったさあ、今のはサマーミスかな。うんうんうん これはどうだ残り体力的に非常にきついが、うん、間に合わないさあタイガー対策は最低限のことをやって あとは自分のペースにむしろ持ち込めば非常に楽にできるという感じですね、うんうん、実は対外政策細かく言えばいっぱいあるんですけど、全部やろうとするともうミスって死んじゃ う, うパターンがかなりガイルが多いので<笑>、えー、これはライスさん作戦もよく出てきた感じですね、うん、やっぱりね本当にそのここで球を打つっていうところで、うん、そのドンピシャで止まれてるから、それは結構しょうがない面もあるんですよね。うん まあ、遠くで球で 圧, 倒圧をかけた上でちょっと前飛びをちゃんと球を打たずにそこであの一瞬待ってアップ上がったとかそこはかな り, かなりできているんですけど今のところ急に来るじゃんけんみたいなのがあるんですけどそこですねあこの間合いがね、う, うわ、よく飛んでくるな、これ。さあ、このランドも非常にきつくなってきたフェイントしたタイガーです。 そばっと押さえるとかね、かなりできることはできているんですが。さあ、残り時間どこだ。硬い。また、の、中足ね、やっぱね、負けたもんですよね。センターすぎるとね。なので、非常に下がった後しょうは引きついところ。倉橋さん側は、まあ、先に体力リードして、あとは、7-3 ぐらいの状況で、下がっていって。じりひで終わらせるみたいな。ですね。まあ、そのこ、なんだろう。 減らしていく姿勢というのはかなり前のめりな感じあ、うん、さあしかしようやくリードしたタイミングがここでいつ飛んでくるかって話おう話さあここもフェイントが機能してるぞさあどうだ逆にこれはサガットが待つパターンですね、うんうん、フェイント多めにして 打ち負けだからいいやという感じですが、ここも我慢していきました。やっぱね、体力状況が重要なんですけどね、やっぱガイルのソニックもね。先に出るっていうのは、やっぱ結構ね、うん、きますね。先に出るし、その先に出るソニックに打ち返し、そうすると、その打ち返しに前飛びが来るとさあ、投げ返す、うん。実は下段からのコンボが薄いと思われがちですが。さあ、あと、今、前歩きスでは ダメージ取れましたが。坂道フパンチ、久しぶりの車体が再開ですね。ああ、行くか。ずっと下がると思ったら、前に来ると思った。えーさあ、六対ゼロという感じですか。まあ、まずは一勝して、なんとかこう、ほテ君としては、まあ。一、えー、回リズム作りたいですね。やっぱりこういう時のね、一勝がね。 さあ今度は中級打ちましたさあバックジャンプを混ぜてるということはまだまずはいるんですがタッキックさあこれは落とした垂直を落としていく狙ってましたねあの垂直がね打たせ放題だとやっぱりいけないんで さあ今度はどうだしかし飛びが間に合っているしゃがみ中、ばれるいやあれは間に合わぬアーパーカで返していくいやーでもやっぱあっち行けタイガーへの倉橋さんへのこの張りが半端ないですよね、本当にもう歌打たせるくるっていうかでもこれは結構いいんじゃないですかさあソバットの出来栄に行きました、うん、これは逆にフェイントをかけないタイガーでうまくいったかどうだ 前歩きして正直 a これは距離を詰めるしだとした非常に優秀あんちゃんださあソニックソニックとこう行くと思わせて引く引く飛ばしていく、ね、いゃねえとにバランスいいですね 基本ってうし、基本下がるといいんですけど、うん、たまに前に出れば、もうそれがすごい有利になるという事でね、うんうん、分かってますよね。うん、さあ、ここはいいとこだが。さあ、ここは冷静にガード。立ちたいパンチは。悪くないですね。相打ちになりますが。えーっと。上がりたいか。裏。 おっさあどこだーー前へジャンプなるほどなー前のめりを忘れていかない、うん、なるほどあさあ今のはリードしてる側ならではでした ね, うーん あ, ねうーん あ, あれは打ちたくなりますわな最後なー、はい、さあ立ちたいパンチで相打ち これはサガットは私は悪くないですねさあどうだ橋橋はやっぱりサガットの砲台がそうですね生きるんですがおおでも。ガエル側としてはバックジャンプしたときに実は大大会だとちょっとその後ガエル不利なんですよ なんでバックジャンプしてるときに中だか大だかを絶対見てその後コード決めな い, といけません、うんうん、実はあれやってるバックジャンプ自体が読みなのにそういうことをしないといけないのでなんですよ、ね、そうなんですよ実はバックジャンプ結構危険なんですけどだからそれはもう相手と読み合いだと思って頑張ってもしょないですよね、うんうん、あとは、まあ、あ見てから翔を垂直とかそれが一番安定ですけど、うんうんまあ、ただガードが多いと削られちゃうんでどうしてもね だからハシハシは結構ねサガトはなんいけるんですよ、うん、ただ飛ばれちゃうとこうなっちゃうので、うん、いけるはいけるがその後の展開が不利って感じですね、うんうん、あー当たるんなあるなタッチ台パンチは相手になっちゃいますね、うん、ここまでフレキシブルに動かれるとね結構サガト側かなかなこしとり合戦はきついかなやっぱり ここうん、さあちょっとフェイントだけじゃなくて弱、ジャ ク, ジャク今日の、ね、だけの読み合いもちょっと勝っていきたいですね弱、うん、ジャクタイマーを踏ませるとかあのサマー避けに、ね、ジャックをさせるとかね、うん、そういう風な読み合いもちょっと勝っていきたいというところだがとりあえずこれはやらせましたついに1本飛びましたねさっき言ったよ、ね、あちょっとバックジャンプは実は、ね、結構危ないんですよね。うんなんですけど っていうとこでまずはあそこの読み合いで制していくのが高藤が第一歩ですあそこでバックジャンプでちょっと引きつけて垂直とかねそうなってきますねそれとができるかどうかさあ小手君やっとさあ1勝取っていきました、うん、今回は飛び落とせているいい、ねうん、飛びを落とせているんだぞ やっぱり打ってない時にねちゃんと打たずに落とすっていうのがね、うん、もうやり込みで相当はかなりねできてるので、うん、対空シェルサイトこれは非常にうまいですね、うん、これは非常にうまいさあこれはどうだジャックそであ、ね、端走ってもジャックを垂直されると、うんうん、その後サカットは若干不利です ええー、対空中足はかなり精度高いですね。うんえー、本当は球打ち、これもね、すげえ。やり込んでかなり。ガ帰ルがきついまでやってるんですけどね。うん、あとはそのか。かなりきついことはできてます、うん。きついことはできてるんですが。だから相手にとってきつい球打つってのは、結構止まるリスクもあるから。うん 振るそしてさあなどるほど先ほどのあれですねタイガー、シャタイガーにサマーを狙ってたパターンですが、うん、これは技が空振ったことによりつられてしまいましたというところ、うん、さあ今のは踏ませても良かったんだが画面を押す方を選択しました。うん まああと吸いとけいいここはしっかり待ち構えているさあクラワさんが今発祥さあクラワさんが発祥を小手君が一緒さあ読み合い開幕はでいろいろやってますが割と読み合い開幕時代は読み合いの時代はねお互いゴーといった感じですね ある程度もう用意しますよねだからこれクラウスさんがこの飛車タイガーで台とか打ってるときに前飛びの率がかんぱなく高いんですよね、うん、うん。なんかそのショーだったら首相のとこ終わった様子ですけどそこでなんかこてくんが台打ってるからさあ打 た,、ね、打たないとき飛んだときはねこの対空基本はしっかりできてますもうこの基本がもうまずできないと下がったら土俵立てないんで、うん、うん。彼はその点をねうわあなるほどすごいな。このちょっと待っての飛びに対してっていうところですね ーーあーバカー後ろ歩きしたのでちょっと難しいアパカでしたが、うん、よく出しましたあでも相当やりましたからね、うん、サガとトは立ってると、ね、アパカどうしても、ねうんうん、ジャンプ攻撃ガードしたので結構ジャンプ中キックねかなり角度がやらしてたから、ね、そうそう角度的に、ね、ちょっとガードしちゃったら地獄ですからねそこからかねさあこの2段がやっぱり多少は食らわないといけないかなっていうおさあ出際に刺さる出際に刺さるがどうだ な お, なおさあリードはガイルといったところ削りだけでやるのは難しいが残り30カウントさばくのは相当難しいぞ、うん、お入ったなのでさあ前には来るでしょう、うん、前そばとどう だ, どうだーーここでも飛ぶ、えー<笑> 飛ぶかそこここでも飛ぶか、うん、でもね飛ぶ前になんかね一瞬圧かけてるんですよねあそこがうまいなやっぱりかなり飛ぶポイントを考えてますね、うん、多分さっきの前そばと飛びからもあったし、うん、今前そばとしばらく待って飛びだったんで、うん、飛ぶポイントはかなり考えてるというところですね、うん、さあ前そばと読みで立ち中キックでしたが タジタキックうん、ちょうど着地突隙当たりましたね<笑>あ入 る, 入る<笑>あ前力でソラシガエル急所でいリーチですね。 さあ開幕でソニックと立ちャいパンチ、無理はしないけ今ちょっとアパカが難しかったですね、うん、判断は難しいところ、まあ、あの台ンもちゃんと角度合わせればね、ね相手に絶対なるんで、さあ歩きながら飛んだ時は出てます、うん、お今サマーは、サモアャ上プおて。 ただ1回、打ってしまったこれは痛い あ, あー、ここでそばと打たない<笑>あのそばと連発、ここでやってきますから、ね、実は強いですよね実は強いけどあれって、あのー、タッチウキックとか割れますからさあ、スタブをいいところで待ってきたタッチウキック、垂直飛ばすあっ、パカー、うん、歩いたアパカー歩いてう、うまいですね、歩いたアパカ、非常にうまい。 さあ、前に飛ぶ。おそうです。非常に投げるの難しいんです。まだああ、いくぞ、立ち台が刺さる。まだ分かんないぞ。おお、いい、おいい線。さあ、どこへ出るんです。マイジャンプ。 ここは打っていく。さあ、体力がややがいるか。どうだー、垂直を入れていく。十対一で暮らしがいる勝利です。おめでとうございます。 いやあ、まあ星はねかなりさあ開きましたけど内容はでもかなり暑かったんじゃないかと俺は思いますけどね。うん、やっぱねクアさん用意してましたね。内容は良かったですね、うんうんうんうん。私的にはかなりこういう練習してきたんだなっていうのが見えてきたのであのさあ非常に内容良かったんですがまあまずは、えー、二人のインタビューしますかね。はいよろしくお願いします。はい はいじゃあまあ勝った方にですねインタビューして大丈夫ですか、うん、はい、うんえー、じゃあ黒岩さんお疲れ様でした、えーうん、勝利おめでとうございますありがとうございますちょっとどうですか感想はいやこの対戦のためにね結構練習したからね<笑>、はい、もう相当練習したからまあ、まあ、勝てて嬉しいんだけどはいうんまあこれからもねまあガールズサガットってさはい。 ガエル、すげえ有利に見えるけど、はい、サガット、超頑張ればいけるよ、ねこれまあ、<笑><笑>有利ですけど、は気持ちは分かりますけどね。<笑>あはい、だから、まあ、今はその、サガット使いの人でそのーガエルと勝負になれる人っていうのが、まあ、俺が知ってる限り川又君ぐらいしかいないから、はいはいまあ、なるべく、ね、やっぱそのメインで使ってる方には一、まあ、日も早く川又君レベルに到達して、まあ、さらに追い越す感じでね。 頑 張, いい頑張りたいですね。サガット使いはね、うん、ガール戦頑張るところです。そうそうそうはい。まあ、その小手君も、あの、何、総裁の後、ソニックとタイガーの総裁の後は結構。ちゃんと攻略してんなっていうのはあったから。はいはいはい。だから、あとはまあ、玉打ちとか、ね、そういうのを全部詰めてって、うん、まあ、もっと。ね、強くなって、関東代表するプレーなってくれたらいいなと思うんで。そうですね。頑張ってくださ い,、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。 コウテ君がしゃる気があればあれですが特になければわ、うん、かりましたはいじゃあ今回は、えー、10先これにて終了ということで皆さんお疲れ様でしたさてじゃあ次回はもう決まってるんですかはいあえっ、ー、と草です、えー、と倉橋さんコウ君お疲れ様でした、まあ、毎度ちょっと告知だけさせてもらいますが次回は V3 の後ではないので皆さん先にご注意ください。V3 の後じゃなくて、毎週第2土曜に行われている MVC ランバトの後にやります。ちょっとこれは A4 君の都合ですね。まあ先に言っちゃいましたけど、A4 を出んでます。A4 ブランカ対カネコガイルでやらさせていただきます。まあガイルが続きますね、なんか。さあこれはちょっと、ちょっと本人いるんでちょっと意気込み聞きましょうか。はい。 ああこんばんばは A4 で す,、えーっとですね、今回あの、まあ、ちょっと倉橋さんの発案もあるんですけどその、まあ、金子さん、今一 番, 一番というか本当に頑張ってる外いる大別会の方なんですけどもその要するに、まあ、自分と戦うことによってこうもう一歩上にこう行くっていうそのテーマを持ってその金子さんが自分に挑んでくるんですけど。 まあ自分もやっぱりガイル戦はねあのまあブランカ使ってる限りはまあちょっと負けてらんないなっていうのがありますから、うん、まあ目標10ゼロで頑張りますんでよろしくお願いしますありがとうございますえー、っとまあなんだかんだ言って年内最後の小物道終わりましてこんなに長く続くイベントになるとは全く思ってなかったので本当に次来年でしか、ね、もう来年になります七、ね、月のえー、っと十二日かな だ第2土曜ですとにかくよろしくお願いしますといったところ で, すでちょっとまだちょっと喋りたいことがありますのですみませんしばらくお時間のほどお願いしますえっ、ー、とちょっとルールに関してちょっと重要なお知らせですあの小物道にちょっと皆様にいろんな人に出てもらいたいという意味も込めまして一度出たことある人をこれからちょっと制限していこうと思っています ただ、倉橋さんが今日の時点で2回出てますので2回までは今のところ許容するということでやっていきたいと思いますただしすぐには出れるわけにはしないようにしたいので6ヶ月待ってくださいコテ君今日から6ヶ月待てば出れますで出たいかな<笑>またお願いしますとりあえずまあ例にとってコテ君は6ヶ月これからなのでえー、と6月以降の小物道で もしかししししかたらエントリーおおお待ちしておりまます。す。よろしくお願いしますそれ と,、えー、とキャラなんですがこちらもメイン1体のみとさせてくださいちょっ と,、えー、とこのルールを決める前に倉橋さんからガイルのエントリーがありましたので倉橋さんだけ特例とさせてくださいこれは皆様ご了承くださいで倉橋さん今後ちょっとあのー そうですね出る機会があるとしたら龍になりますのでその点もよろしくお願いしますただ今言ったようにちょっと出場制限があります当分ちょっとかなり今出たい人が、えー、と声 か, か, かけていたりする状況なのであの2回出たいっていう人もちょっともしかしたら6ヶ月経ったけどすいませんっていうかもしれませんがちょっととにかくメイン1体のみの出場とさせてください、まあ、こちらは他の方の方エントリー状況で あのルール変えていきますが今のところこのルールでいきたいと思います2回目出たい人は6ヶ月待ってもらうというこのシステムだけお願いします、えー、とそれ で, です、ね、決まっているカードが今言った A4 金子なんですがその後にも決ままってます2月までは決まっています3月以降まだ募集がな、まあ、ちょっと。 実は3月1人出たいという人を知っていますのでちょっとそれに関してはこの後声かけますこの後それが決まるかもしれないのでまあそういったところですで、えー、と重要な話もう一つこのルールに関してはあくまでもサスで行われる小物道だけでととあの適用されるルールとなります今ちょっと小物道の名前使ってあの浜松だったりシャトルだったりでイベントありますけどもそちらの出場に関して制限するものでもないですし シャトルとかでやってるイベントの出場者がこちらのイベントに出れないというわけでもないのであくまでもこの VS の V3 というところだけのルールということだけでご了承ください以上ですよろしくお願いしますはいありがとうございましたでは、えー、今日のイベントはここまでとさせていただきましたたさせていただきますので皆さん参加ありがとうございました遊んでいってくださいお疲れさまでした 配信もストップしまーす。